やばいですね。来ちゃいましたよ。ということで、皆さん、速報でございます。なんと、鬼滅の刃、無限列車編が、日本国内でなんと、400億円突破しましたよ、ということでね。いや、素晴らしい。うん、素晴らしいっていうか、まあ、すごい。<笑>すごいですね。うん、日本1位のね、歴代工業収入を塗り替えた後で、さらに400億円っていう未知のゾーンまで到達しちゃうっていうね。これ何がすごいかっていうと、まあ、前も言ったんですけど、あの、鬼滅の刃、無限列車編っていうのは、そもそも、 角刃1をね1ていうかその第1期を見てなきゃそのわからないようなストーリーなんだけどそれなのにまあ続編なんだけどそれなのに400億円突破っていうことでこれはですね新たなねゾーンに到達したのではないでしょうかねいや素晴らしいですねいやまあねいろいろこうネットフリックスとかアマゾンプライムとかいろんなこう配信サイトでいろんなねこうアニメがね見れるような時代になったからこそまあここまで来れたっていうかもうすごいですねもう一言すごいということでね えー、今日はですね、このコーラでね、ちょっと乾杯していこうかなと思いますけどね。ちょっと行きますか。乾杯ってことで、気持ちいい気持ちいい気持ちいい いやいやいや、ちょっとマイク濡れちゃったけど、鬼滅の刃無限列車編のね、概要をちょっとお話ししていこうかなと思いますけども、えー、まあ無限列車編ね、鬼滅の刃、こちらですね、今日はね、あの、タロイモさんのね、興行収入まとめのですね、えー、ツイートをね、ちょっと引用させていただこうかなと思うんですけど、あ鬼滅の刃無限列車編、ついに400億、4もう噛んじゃったね、大事なところで、400億円突破と、えー、公開から219日、1年経ってないです、すごいね、累計興行収入はついに400億円突破しました。えー、日本だけでは 海外でも12カ国以上で1位を記録するなど大記録を達成。 まさに、前代未踏の鬼ヒットと。えー、そして去年今年は映画界の常識を破壊する歴史的な年になりましたと。いうことでね、やっぱ日本のね、アニメがね、誇るべき時代になってきましたよ。うん、やっとですね、やっと世界が追いついたって感じですね。やっと世界が、あの、我々の、我々の文化というものにね、追いついてきたということでね。あの、もともとアニメが素晴らしいんですけど、それにね、あの、気づいてない人がたくさんいたと。で、日本人もそれに気づいてなかった。で、こう、オタクたちがこう、積み上げてきた。そしてね、 鬼滅の刃というものが、こう、オタクから、こう、日本人全体に、こう、広がっていってですね、なんと、世界にもこう広がっていくということで、ちょっと大げさになっちゃったけど、まあ、日本のね、文化がね、あの、世界に認められたということで、素晴らしいでございます。素晴らしいです。はい。えー、ということでね、えー、こんな感じで画像をお見せするとこんな感じです。はい。鬼滅の刃無限列車編、400億円ぴったしってなってるね、400000。気持ちいい 感じですけどいや待って待ってすごいねうどうなっちゃうんだね 今後どうなっちゃうんだうね、これね。鬼滅の刃無限列車編って400億円だからね。ま、あ確かに無限列車編っていうのは、もう最初から最後まで本当完成された、もう本当素晴らしい、あの、一つのストーリーですよ。ただ、僕がもう素晴らしいと思ってるのは、もう無限上編とか、もうその後の、ま、あやっぱ無限上編が僕の中でやっぱり一番かな。鬼滅の刃無限上編。漫画読んでる方はわかると思うんですけど、無限上、無限上編がね、僕は一番だと思っているので、ま、あこの先、んー、無限上編とかが、ま、映画化されたらどうなっちゃうんだろうね、っていう。 ドーナっ乗ろうねーって感じですね、本当にね。いやー、こんな感じでグラフもありますよ、こんな感じで。いやー、すごいね。最初のこの<笑>、縦だね、もうね。90度だね。もう素晴らしいですね、はい。で、こう、徐々にこう、うん、ーんってなっちゃってるけど、最後なんとか行ったっていう、ファンが頑張ったって感じですかね。リピーターがちょっと頑張ったっていう感じだと思うんですけど、いや、素晴らしい。 まあ、ちなみに僕は最終的に無限列車編4回かな確か見に行ったんですけどもうあのー、本当に公開寸前というか10月にほとんど見に行ったんでそれ以降は本当見に行ってないんですよなんであのー、本当にねあの最後ね追い上げてくださったファンの方々ね本当にあのー、素晴らしいあの頑張りましたあなたたちは頑張りました煉獄さんを400億円の男にしましたいやーということで素晴らしいですけどもまあね6月16日にはなんとねブルーレイの DVD も発売ということで 僕はね、予約しました。完全原点生産版の方をですね、予約させていただきました。あの、本当はね、買おうか迷ってたんですよ。まあ別に無限列車編は、まあ、あの、ブルーレイ、DVD 買わなくてもさ、まああの、配信されるから、まあそっち見ればいいやと思ってたんですけど、あの、まあさすがにちょっとね、いろんなね、あの、無限列車編のア ニ, アニプレックスのね、DVD のね、あの、PV がね、いっぱい出されていますけど、あの、そちらを見たらですね、あの、めちゃくちゃ欲しくなっちゃったんですよ欲しくなっちゃったんですよ。もう本当に予告見ただけで欲しくなるっていう、 もう本当にだからね予告見ただけですもうわかるよねあの作画の素晴らしさというか UFO テーブルさマジでありがとうございます<笑>ということで本当に UFO テーブルすごいねうんこれもう鬼滅に限らずけどフェイトとかでもそうだけどもう本当に UFO テーブルはもう素晴らしい。 僕はもう u f o テーブル、ウィットスタジオ、マッパと A1 ピクチャーズもう本当に尊敬して、あと共和党アニメーションね。本当に尊敬してますから。まあ他にもね、素晴らしい制作会社ありますけども。まあ特に、まあその4つ5つは本当に尊敬してる制作会社ですね。もう本当アクションシーンって言ったらもう u o テーブルも一流だし、ウィットスタジオも最高だし、まあウィットスタジオの関係、もう話関係なくなっちゃってるんだけどね。もうただの、ただのもう情熱を伝えてるだけになっちゃったんですけど、鬼滅の刃とは関係ない話なんですけど。まあということでね、 素晴らしいなということで400億円おめでとうございます皆さんのね、えー、コメント欄がお待ちしておりますということで今日は、えー、そんな速報でしたいやー素晴らしいですね、まあ、先ほどですね僕は SAO を見ていたんですけどねたまたまこうツイッター見たらね見えちゃってねん動画撮るかということになりましたということで、えー、皆さん SAO もね、えー、ぜひぜひ見てみてください面白かったねはい<笑>関係ね SAO 関係ねいきなりこいつは何の話をしてるこいつは何の話をしてる もう『鬼滅の刃』がでいきなり s o の話もう全然もうね関係ないもうす、うん、ごめんねごめんねっていうことで、えー、あの終わりますさい。